ビビの聞き流しを見ていただいてありがとうございます。まずはこの耳を紹介します。なぜこれを知っているかというと、ハロウィンが来たので、ちょっと小悪魔の感じで赤にしました。で、あの、ハロウィンで言うと、まあ日本だと多分いろんなグッズも売ってると思うんですけども、カナダもかなり売ってるんですね。やっぱこう、10月の最後の週とか、 あるいはえ10月の真ん中とかそういう風にハロウィンがこうカナダとアメリカでお祝いされるのでハロウィンパーティーなりたい自分になれるあるいはなりたい誰かになれる日にしますねで今回は実はちょっとこう今までのイメージよりもうちょっとこう美しい感じで表現したいと思うのでなぜかというとワインテイスティング やっぱワインテイスティングって言うと高級レストランっていう感じはしますよね。まあ残念ながら私ワインより酒<笑>なんですけどもが好きなんですね。まああの梅酒とか綺麗なあの純米の酒とかあるいはまあコクテルが好きなんですけどもでもワインについてちょっと勉強していきましょう。では今回のワインテイスティングの英会話を見ていきましょう。 John, how are you finding this wine? このワインはどう Vivi, it has an interesting bouquet of coffee. Nandaka m ー z r a s h i ko hino kaori ga sru. John, does it pair well with beef? Giuniku ni a Vivi, no, a lighter body red wine would be better. うん。 これより軽い赤ワインが合うと思うわ。ワインをイメージすると、まあ、なんだか高級レストランでクラシック音楽を聴きながら西洋風のスーツを着ているサーバーにもてなされている画面が思い浮かびますよね。いやいや、女子力が上がります。そう。 単語も大事なんですが、やはり日本語と似たような感じで、まあ、場所によってちょっと喋りの方喋り方が変わるんですね。ワインテイスティング。それは普段あまりないシチュエーションですが、綺麗なドレスを着て宝石のように美しいワインの色を楽しみながら、味をゆっくり味わうのがいいですよね。この例文のポイントは ?1。 How are you finding this wine? このワインはどう ?How are you finding? の後に出てくるのは名詞です。まあ、何についてどう感じているかを聞き出す時に使うフレーズですね。まあ、ほとんどがレストランの場合ですが、ワインテイスティングじゃなくても、まあ、時々サーバーがテーブルに来て、How are you finding this dish? などと聞いてきます。 確かに日本のレストランだとサーバーがこうしょっちゅうテーブルに来て味はどうなどと聞きに来ませんね。北アメリカのサービス文化ではサーバーはこの料理はどういかがですかと、まあ、チェックしにテーブルに来てみます。あなたのことを見ていますよ。ちゃんとサービスがしたいよ。という気配りを示しているのです。 No.2 Does it pair well with the beef? 牛肉に合いそう pair with の後からこう名詞がつくっていうのはワイン用語に限られただけではなく A と B の相性を示している表現です。まあ、例えば Each junior staff is paired with a senior manager in our company at training 会社の研究機関は 若い社員に一人一人シニアマネージャーがつきます。paired with somebody の場合なんですね。ワイン用語には marriage という言葉があります。それはワインと料理あるいはチーズとの相性を表す専門用語です。まあ、もちろん marriage って言えばう男性とどうあの女性のもう、こう、この組合 という儀式のことでもありますが、で、このワインとこのものを一緒に食べると、メリッジとしてどうですかっていう意味をも含めています。なので、結構、あの、レストランに行くときは、こういう単語を使うともっとおしゃれに聞こえます。ワインを十分に楽しむには、専門的な知識が必要ですが、 今はここで皆さんにいくつかワイン用語をご紹介していきます。Aroma、アロマアロマワインの香り The smell of wine, especially young w i n e ブレンドブレンド様々な葡萄の品種を混ぜて作ったワイン A wine made from more than one grape varietiesBody ボディワインの味わい、豊かさを表す。a tactile sensation describing the weight and the fullness of wine in the mouth.a wine can be light, medium, or full bodied. ボケイブーケワインの成熟によって生まれたまあ複雑な香り。ブーケイは他に花束という意味もあります。 A term that refers to the complex aroma in aged wines. Fermentation. 発酵。主にブドウの糖分はイーストによってこうアルコールに変換するそのプロセスを意味していますが、まあ英語だと the conversion of grape sugars to alcohol。 by east. full bodied, 古ぼり口の中を広く長く満たし調和の取れたワインの味わい A wine high in alcohol and flavors often described as bake, 古ぼり vintage, vintage, そのワインを肖像した年またその年のその地位で特に葡萄の出来が良い時期それを肖像した高級ワイン The year of wine is bottled Also the yield of wine from a vineyard during a single season っていうのは vintageMature 成熟したワイン。ready to drink.young, young. 発酵プロセスの短いワイン。young で飲まれるワインはフレッシュで綺麗のいい味は特徴なんですね。英語だと、 An immature wine that is usually bottled and sold within a year of its vintage. Wines meant to be drunk young are often noted for their fresh and crispy flavors. では実際にワ s t say, wine will t e l い no い t 見て i きましょう。Could you recommend? a good pairing for lamb 羊肉これはワインの品種がよくわからない時に大活躍するフレーズです could you recommend a good pairing for 何々料理のためにどんなワインをこうおすすめですかっていう聞き方なんですね 料理の知識があまりなくても美味しいワインが飲めるコツです。まあ、ただし、good pairing の基準はソムリエによって違うので、素晴らしいレストランならよりいいペアリングが期待できるでしょう。Is this Merlot to your liking? このメルロはお口に合いますか、まあ、ここで注意してほしいのは、Merlot と、メルノの発音です。まあ、かなり違いますよね。カタカナはまあ外来語なんですが、まあ、時には英語ととんでもないほど違うので、ぜひ細かいところまで確認してください。is something to your liking っていうのは、do you like something の他の言い回しです。まあ、こちらの方がややフォーマルな感じはしますよね。 Chicken matches perfectly with chardonnay. 鶏肉は chardonnay にぴったり。実は私はワインの知識を日本で学びました。まあ、当時住んでいたマンションの近くにスペインバルがあって、そこでワインテスティングレッスンに参加しました。まあ、初めてシャルドネという発音を聞いたとき、ワインの名前はなんて美しいんだって思ったんです。 味の変化は経験のごとく。ワインを飲む女性はすんごく魅力的だなと感じました。この世で一番美しいものの名前を口にする感覚でワイン用語を使いこなしてみると言霊が宿ってより素敵に聞こえますよ。いかがでしたかワインを楽しむ時の単語を覚えましたかそれでは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 幸せにしてくれる魔法なんです。ぜひ、そのか魔法をかけてください。それでは、来週の内容を予告します。来週は、コーヒーについて勉強していきます。皆さん、一週間後にまたお会いしましょう。Thank you so much for listening to today's episode. I will see you next time. Ciao! お酒はいかがですか